皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年11月24日、今日の魔法の迷宮フィーバーは、アンドレアルカードでした。サポさんで倒すには少々しんどい相手なので、どうしても後回しになった結果、カードの消化が滞りますね。そんなことより、10周年記念クエストの続きがついに配信されました。今日は第4話です。 クリア報酬が10周年クエスト印象ということで、ガぜ気合が入りますね。まずはバージョン3のおさらいからです。これはテストに出ますので、覚えてない人はスクシ書取って覚えましょう。その後なんだかんだありまして、無事にクリアできました。なかなかいい印象でしたので、右上の会話でガンガン使っていきましょう。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。